じゃあ、M の方に入りたいと思います。はい 主催シオピーさんの素敵なご紹介をいただきまして、もう恥ずかしいことはございません。<笑>私ども菅賀伊沢内蓮関東と申します。どうぞ五千円よろしくお願い申し上げます。<笑>ありがとうございます。拍手。私たちは土佐の高知で七十年前に戦後の復興として始まったよさこいをえ源流として、今日本全国で愛されているさまざまな よさこいそのつながり本当に家族ですねこの一つになったエネルギーがお祭りを通じていろいろな方と愛を分かち合うそんな踊りの場になったらいいなぁとずっとずっと40年間土佐の高知を拠点にしまして全国各地の仲間と活動している団体です。今年の踊り黄色青赤紫と 衣装を着てますけども五竜という作品を踊っていますちょうど先代の国友菅という女性が11年前に遺言として残した思いが形になったものです国友菅は言ってました踊りはいい世の中を作っていくよさこいはいいよよこいいいよさこいなんだそのような思いが日本全国で踊られていく中で 心によさこいにはたくさんの人が感動をシェアできる場がありスペースがありそして思いの連鎖があると思っていますこの肌の元気祭りコロナ禍の中で祈りを込めて神様の懐に抱かれながらお祭りを行っていく大変素晴らしいと思いますその思いに共感と敬意を持って「菅井座内連五流を」 踊らせていただきたいと思います平和への祈りを込めて全身全霊を込め魂込めて踊らせていただきますどうぞご声援よろしくお願い申し上げます<笑> 70年間続くよさこい祭り敬意をもって鳴子踊りからそして五流二曲ご覧ください 前ですがいざない蓮合流 全身全霊込めて太古、はい、の昔からお祭りで人々が真心を込め一つになった姿それが私たちの生活につながっているそう思ってるんですこの元気祭りの取り組みが後の世になった時に神様と共に人々が笑顔で喜び合ったこの 場がエネルギーが明るい未来につながっていきますようにと皆さんとご一緒に手と手を取り合ってやったんだときっと胸を張って言えると思います菅井早内連、関東でしたありがとうございましたえ ありがとうございましたあの前のカメラマンさんで